天才少女が伝説を作ったドルーリー主演サとの悪感の走りに反響をやまず、海外メディアは日本中を熱狂させた、と簡単。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。第41回全国都道府県大抗女子駅伝が1月15日、竹菱スタジアム京都、 京都市右京区を発着点に国立京都国際会館前、京都市左京区折り返す旧区間 42,195 キロで行われ、大阪が8年ぶり4度目の優勝を飾った。そんな中、大きな注目を浴びたのは、脅威の17人抜きを披露した岡山のドルーリー・シュエリ、津山鶴山中3年だ。 中学生が出場する3区3キロを任された15歳は最初の1キロを2分55秒で突っ込む。その後も回想を見せ、従来の区間記録を8秒塗り変える9分2秒の区間シーンを樹立した。彼女が見せた圧巻の5棒抜きには日本だけでなく海外からも反響が続々。香港メディアの HK01 では日本で15歳のハーフの少女が3キロを走り17人抜きをやってのけたと銘打った記事を掲載している。まず、同メディアはドルーリーの快進撃を受けて天才少女が伝説を作ったと記述。京都で行われた全国都道府県大公女子駅伝で15歳のシェルドルーリーは3区を走り17人のライバルを追い越した。 カナダ人と日本人のハーフの少女は、これまでの区間記録を更新し、日本中を熱狂させた、と紹介した。また、2022年8月に開催された全日本中学校陸上選手権の女子1500メートルで、ドルーリーが優勝したことにも触れ、最先の良いスタートを切った、と分析。 最初の1キロで驚異的な2分55秒をマークしたドルーリーは次から次へと前の選手を追い越す短距離ランナーのようだったと表現した。全国女子駅伝初出場にもかかわらず、堂々とした走りを見せたドルーリー。成長著しいスーパー中学生の活躍に期待したい。厚生マルザダイジャスト編集部。ご視聴ありがとうございました。